こいつは中規模銀行の襲撃だが簡単ってわけではない。目的は現金だ。銀行を見つけてサーマルドリルを使い扉をこじ開ける。現金をバグに詰め込み、バンデーに逃げる。ああ、俺の手下がサーマルドリルを銀行の裏手に隠しておいた。うまくやれよ、お前ら。